必要です。ええどうですか、コースケです。はいクレモのハウツー今日もやっていきます。バイはいはい今日の や, やる技は何ですか皆さんネイマール選手がよくやるあの技オーバーザワールド。はい久しぶりに中級技をね解説していきたいと思んけどいますので、まあここまで見ました。はいチャンネル登録高評価よろしくお願いします。例のごとくよろしくお願いします。はいでオーバーザワールドやる前にできてほしい技があるんよ。 あれこれがまずできないと、うん、ちょっとそれ以上の技につながらないっていうのがあるんですよ、うん、でその技はピクシーっていう技ですはいこれ、うん、これですアランド・ザ・ワールドと何が違うんだって感 じ, じそうだねぶっちゃけぶっちゃけ一緒ぶっちゃけ一緒、うん、ただアランド・ザ・ワールドを高くできるようにする うん、でこっち足で拾わないでこっち足で拾えるぐらいの余裕が出てくるようになればピクシーは完成ですはいここはどうしたらこれはまあ普通にまずアラウンドズワールドを完璧にするそいはいはい。はいはいいね、であとはアラレンが、まあ、目標3回ぐらい、えー、できると、えー、なんかその回す力がね伝えやすくなるから、まあすはい、アラレン3回目出しまいいすもんねそこがクリアできたら、はい、クリアできた人は普通のアラってさ膝下ぐらい 膝ぐらいでやるじゃないです か, かでそこの高さを上げなきゃいけないっていうことで、はいはいはいはい、足を上げるのも高くしなきゃいけないはいはいはいはいそういうこと普段やったらこれぐらいだけどピクシーはもっと胸に、ね、近づけて、ね、近づけていかなきゃいけないからその練習をしましょう、はい、まず高くするやはいいエいやいや。このコツなんだけどあんまり横にカワッてやる、うん、うんうんうん 横じゃなくて、ほぼ 上, 上ほぼ上に上げるのが高く上げることはい、はいはい、じゃあ、はい、まずこのオーバーザールド挑戦するにあたってやることは、はい、ジャンプのタイミング使うこと、はい、そこが超大事ですジャンプするからマジでジャンプのところが大事だから、えー、タイミングはボールの一回手目が一回手目がボールの足が上に来たと、うんうんうん、真上に来たところで、ジャンプするはいはいはいはい、はい そこが一番いい目安です、うん、でそれでもちょっときついなって人はもう触った瞬間ジャンプぐらい、うんうん、で2個目が2個目があの大きく回さないとそのね正大詞最初ね正ん な,、ね、もうこんな特に2回目二 回, 回目は確かにあらうまいと思う、うん2回目がこっちからこうやって回しちゃう方がいるかもいか、うん、こうやって大きくむなな回しになっちゃうから、うん、できるだけ。 コンパクトにコンパクトに回せるようにやってみてくださいなんか、ね、縦にね下ろす感じで、うんうん、そうだよねこうやってそのイメージでやってくださいでこの時、うん、なんかボールがこううまく上がらないのい、うん、いいところにボール来ないなって人は、うん、体ごと一歩こっちにずれるイメージでこうやって回してみたほ、うんうんうん、こっちの方が意外とボールの上げ位置はもう真上上げるだけで、うんうん、体移動すればまた上げる 意外といいコツなんでこれやってみてください、はい、で最後がここか問題の折り畳みです、ね、折り畳みっていうんですけど浩介さんがスーパーでよくやるそうスーパーでよ く, うーーでよくう昔からやるやつそう膝下のここの回転を早めるためにこうやスーパーとか ね, ーーとかねーーめっちゃお母さん買い物長えな買い物長えなってはいでここなんだけど、はいまあ、ここまで1回2回ぐらいまでできましたでこっからウィンって回すとマジでムズい 無理なんだからここから膝を折る必要がこうやってありますそれで最後ボールをひかますでこの時にまあもうここからね自分側にこうやってやっちゃうぐらいでいいと、うん、イメージこうやって回しながら俺みたいにお手本みたいに同じようにやってみようとするとマジ難しいからここまで来たらボールがここにあってこの上ぐらいまで来たらもうこっちに引いちゃうぐらい自然ともまたげてるから、うん、で折りたたんで出さなきゃいけんい。さらに 1 2ここの動きあるで1は多分簡単です2が膝を伸ばすのと同時に足首をくってやる、うん、2個目これを同時にやる同時にやるにとめちゃくちゃ綺麗に上がっていくる、うん、だから、ま、1回目2回目来ました折りたたむくこれを連動するとマジで簡単にできる えー、やってみてみくださ い, ういうオーバードワールドすでにできてる人もなんかコンボいけないなとかそういう人は最後のこの句ができてないので そ, う そ, うそうこを意識してるそうそう折りたたみがちょうだいう、ねまあまあ、下が、はい、叩いてるんです、ね、そ, う そ, うそうするとねマジで他の技いけるようになるから、うん、ここをみんな意識してやってみてください、うん、であと俺たち今、えっと、直接こう教えてあげる機会を作っててああオンラインレッスンもやってるんでそれもぜひ概要欄からチェックしてみてくださいって い, いう感じで今回は終わリです、はい、以上バイバイバイバイ